平成30年11月27日、阿蘇市一宮町の阿蘇市役所で、平成30年度道路河川環境美化コンクール表彰式が行われました。このコンクールは、阿蘇市内の道路や河川の美化活動に尽力した地域団体を表彰し、環境美化の意識向上を目的とするもので、旧阿蘇町から引き継がれているコンクールです。 開会の挨拶で佐藤義之阿蘇市長は、阿蘇市民のみならず、観光で訪れた方々の憩いの場となっています。阿蘇市の環境美化の促進にご協力いただき、ありがとうございますと挨拶しました。続いて表彰式があり、奨励賞、加作、優秀賞、最優秀賞と発表されました。今年は2団体が新たに参加し、19団体となり、 昨年に引き続き、一宮町手野の小籠森花公園が最優秀賞を受賞しました。表彰式の後、小籠森花公園代表の菅登さんによる謝辞があり、阿蘇市の美化活動に参加いただいた皆様に感謝しますと参加団体を前に挨拶し、これまで21年間の活動を報告し、 20年前の黒川河川を埋め尽くすコスモスの写真を展示しました。最後に和田副市長が、日頃からのご苦労、感謝申し上げます。地域の見本となるような活動を続けていただき、住みよい阿蘇市になるようご尽力を賜りたいと、総評が述べられました。